この動画のサムネイルとタイトルを見てえ本当って思った人残念でした部落はユダヤ期限でもないし別に朝鮮人が成りすましたわけでもないですねで、なんでこんな釣りみたいな動画を作ったのかっていうとねこのチャンネルの視聴者の方々には変な陰謀論に染まってほしくないわけですよ例えば最近ねこんな電話があったんだけど まあ、電話口でね「トットイループ先生本読みましたブラックってどこブラック民って誰って読みました」って言って行ってきてでその後ね、なんか本の感想を言うのかと思ったらねユダヤ人の支配するなんかディープステイトの話とかですね朝鮮人がマスコミや日本の政治家を支配して日本を乗っ取ろうとしてるっていう話をね延々とやってねそれでそういうのを10分ぐらいずっとね話してくるんで「いや本の感想言いたいんじゃないの何が言いたいの?」って聞いたら。 いやこのユダヤ人とかね朝鮮人っていうのが同話になったんじゃないですかって言うんだけどもいや違いますって言ったら「ああそうですか」って言って納得してそれで電話は終わりなんですね。頭おかしいでしょでこういうのね一度きりじゃないんですよ。メールでも Twitter のダイレクトメッセージでもこの YouTube のコメント欄でもやっぱこういう類いの人ってなくならないんですよ。 でまあ、あんましねおかしなんじゃなければもう一応「いいね」を押してあげたりするんだけどあんまし変なのは僕無視しますよ。でさすがにねこう延々とねこれ見ろこれ見ろって URL ずらーって書き込んでねなんか「チャンネルさくら」だのね「桜井よしこのチャンネルだのね「陽明3年何度か」とかねそういうのを、ね、延々とね URL 貼り捨てるようなのはさすがにあのスバム報告して非表示にしてます。 さっき言ったユダヤ朝鮮人系の陰謀論以外にね困るのは共産党系の童話団体が童話事業を推進したとかね共産党系の 人権派弁護士がブラック解放同盟と組んでどうやらこうやらとかいう類の人ですねこのチャンネルの視聴者ならほとんど知ってると思うけども共産党は同和事業反対だったし解放同盟とは仲が悪いんですよだからもう言ってることはそのあたりで私利滅裂なんですよねだけどそういう人って本当になくならないんですよねあとは森友学園の土地は同和地区でね 森友事件は同和利権事件だとかいうことをいまだに本気で言ってるような人ですねあれ何なんでしょうね本当に他にはですね竹中平蔵は同和地区出身者で自分が就職差別されたから日本人の、ね、雇用状況を悪くしてですね復讐しようとしてるとかですねあとは大阪維新の会はねブラック解放同盟とべったりだとかねそういう話ですね。まあ、これに共通するのは ブラック出身イコールブラック解放同盟で反日勢力みたいななんかそういう連想なんじゃないですか特に維新の会については橋下徹はブラック出身だからブラック解放同盟とべったりなんだっていうすごいねそもそも橋下徹ブラック出身でも何でもないしその解放同盟とはですねどっちかって対立してるし童話事情に関してはねどっちか凡庸な立場で。 どっちにしろね、その部落解放同盟とべったりで、橋本徹は同和事業を推進しているということも何もないです。そしてね、他によくあるのがね、創価学会は部落と関係ありますかみたいなね、そういうことを聞かれるんだけども、関係あるかないかっていうとね、創価学会はどっちかっていうと関係ない方です。部落に対しては、どっちか と, と中立な立場ですよね。というのもね、この日連集系の団体っていうのは同集連っていうね、 解放同盟系の宗教、まあ、グループに入ってないんですだからブラクと関係あるって言ったらそれは浄土真宗だとかねあるいはキリスト教の各団体とか神道とかそっちの方がよっぽど同和と関係あるんですよ創価学会はむしろ同和とは関係ないっていうのが正しい答えですここまで聞いてああなるほどそうかもねと思った人はまだ救われるんだけども 中にはですねいやこれだけ説明してもまた同じことをね何度も何度も言う人がいるんですよいややっぱりあの共産党は本当にムカつきますよねと同和と結託してって言ってねまた平然とね僕に同じことを繰り返す人がいるんですよここまで僕は説明してるんですよなんかしれっと同じことを繰り返すんですよでだいたいそういう人はですねあなたもしかしてね集団ストーカーに会ってますかって 聞いたらですね、あ, あそうそうそうっていう人がね実はかなりの確率で多いんですよ。でねそういう人ってね、まあ、よくね統合失調症じゃないかっていうふうに言われるんだけども違いますねあの病名としてはね妄想性障害っていうのは多いと思う。でやっぱねこの妄想性障害ってねあんまし。 日本ではね精神科医の間でも認知されてないんですよ。で統合失調症よりも治療が難しそうなんですよね。でねこうやってなんか言葉で説得しても無理なんですよこれは。その知能が弱いとかそういうことじゃないんですよ。まともにその人並みの知能を持っていて妄想に支配されてるっていう状態なので。 これをなんか、ね、言葉でで説得しても無理なんですよそういうい人はだから僕はもうそういう人は説得するのはやめて「あそうですか」って聞き流すしかないわけでそこのね一つの見分け方っていうのがやっぱり「あなたひょっとして集団ストーカーされてますか?」っていうところなんですね。それで入って答えた人は「あこの人病気なんだな」ってじゃあもう聞き流しとこうと説得するのはやめようともうなんか聞かれてもはいはいで適当に言っとこうっていうふうになるわけです。 ただ、ね、注意してほしいのはあの僕を信じじてほしいいいうことじゃないですよ一番ベストなのは自分で考えるっていうことですから誰が言うことだから正しいとかねこの本に書いてあるから正しいとかそういうことじゃなくてちゃんと自分でその示された資料っていうのを分析してああなるほどそうなんだなっていう本に考えて理解するっていうことが大切なんで誰かの言うことを盲目的に信じるのはよくないいですね僕の言うこととだっっててちゃんと疑ってみた方が い, いですね。 それにね、うん、皆さんねあのこのチャンネルばっかし見ないでですねたまにはこう別の YouTube チャンネルを見た方がいいですよ僕のおすすめだとね「バキバキ童貞チャンネル」とかですね「城う内チャンネル」とかですねあとは「サイバーモエさんのチャンネル」とかそういうのをね皆さんもね見てねそんな一つのこのチャンネルにべったりべったりならない方がいいですいろんなものを見ていただきたいと思います。ということで今日の啓発動画でした。